北朝の核実験はもう5回目で専門家たちは北朝鮮の核兵器は事実上完成段階に到達し近く実戦配備されるものと見ていますパキスタンは5回目の核実験で事実上核兵器の開発を完成させました核弾頭の重さをミサイルに搭載できる1 0 0 0キログラム以下に軽量化することに成功したのです 北朝鮮の核開発はパキスタンモデルに基づいたものとされているだけに北朝鮮も5回の核実験で事実上完成段階に到達したものと分析されています実際に北朝鮮は今回の実験は核弾頭の実験であることを明らかにしています科学技術政策研究所の関係者です大大ききさや形核核物質のの使用量量起爆装置などをを標準化して弾弾頭頭作り大量生産できる核頭の実 験, の実験を したと見ています北朝鮮は核弾頭を軽量化するため核物質を圧縮して爆発を誘導する起爆装置の開発に注力しました1980年代後半からは爆発の有料のない物質で核実験と類似した実験を100回以上行いました専門家たちはこの2つの技術を合わせた核実験を5回実施しただけに事実上実戦配備の段階に到達したと見ています KBS 뉴스김용준입니다